幸せな恋愛をしたい。誰もがそう思っていながら、現実はなかなかうまくいかない。付き合い始めた頃は、お互いよく見せようと気を使っているけど、だんだん本音が見えてきて、やっぱり相性が悪いのかなーとか、価値観が合わない。そんなことになってしまうことがあります。どうせ付き合うなら、我慢したり、させたりの関係じゃなくて、末永く、健全な関係を築いていきたいですよね。そして、 もしも付き合う前に相手の価値観や自分との相性がある程度分かっていたとしたら、そんなことができたら恋愛がうまくいくような気がしませんかそこで付き合う前の彼に聞いておきたい質問をいくつか考えてみましょう。このチャンネルでは、私、マイコが恋愛の悩みにまつわる話や人間関係、モチベーションについてのお話、そして一緒にやっているマイカが、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 誰にでも人生において大切にしていることや重要なことがありますそれは仕事だったりお金だったり旅行などの楽しみだったり家族のことなど譲れない価値観があるものです大切なものが合わなかったり重要な価値観が共有できないカップルは長続きしませんねここが合わないと頑張って無理をすることになりますからどちらかがあるいは両方が苦しくなってしまいます 例えばお金はなるべく使わず貯蓄したいという価値観を持っている人はお金は使うために稼ぐものお金を使うのは社会貢献みたいな価値観を持っている人とはギャップがあるわけですから初めはうまくいくような気がしていてもいいずれ衝突すすることは目に見えています仕事と家庭のバランスについても結婚したら共働きで資産形成をしていこうという価値観を持っていると結婚したら仕事を辞めて。 専業主婦になって家族のために時間を使いたいという価値観の人と付き合ってもいずれはダメになってしまいますすべての価値観が一致しているということはないにせよ相手の大切にしている重要な価値観のベスト5くらいを聞いてみて自分の価値観と照らし合わせてみましょうそして価値観が相違している時どこまで妥協できるか考えてみると良いかもしれませんね付き合う前だからこそどんなものを大切にしていて 重要に思っているか聞いてみましょう 2. 恐れていることや嫌なこと許せないこと誰にでもこんな風にはなりたくないといったことや嫌なこと許せないことがあります大切にしていることと同じくらいもしかしたらそれ以上にこれを知っておくことは重要になります例えば集団でワイワイ騒ぐのが嫌いっていう価値観を持っている人からしたらみんなでワイワイするのが好きな人と 長く一緒にいるのは難しいです。人混みが嫌いって人だったとしたら、強烈に並んででも楽しみたい人とは不向きです。物を出しっぱなしにして散らかすのが嫌とか、飛行機に乗るのが嫌いとか、細かいことを言い始めると、キリがないくらいたくさんありますよね。それこそ10人いれば、10通りの価値観があるものです。この一見、些細なことのように思えるこだわりが、案外大事だったりします。 些細な「嫌」を一つとってみてもそれが平気な人もいるけど別の人にとってはどうしても許せない我慢できないってことがありますこの「嫌」な価値観が似ている人は良いのですが反対の価値観を持っていたとしたらもし付き合い始めたとしてもどちらかが我慢しながら付き合うことになりますはじめはうまくいくかもしれませんが長く良い関係を作っていくのは難しいでしょう恐れていることや嫌なこと許せないことは 案外我慢ができないのでこの価値観が一致しているかどうかを確かめておくことは大事なポイントです。3. 家族のこと。付き合い始めてしばらく経ってうまくいったら、いずれは結婚ってことも視野に入ってくると思います。そんなの先のことって思うかもしれませんが、考えておいた方が良いポイントです。いつか家族になった時、どんな家庭を作っていくかの考え方が一致していることは、とても重要です。そのヒントとして、 どんな家庭で育ったかそしてどんな家族を作っていきたいかは早い段階で聞いておいた方が良いかもしれません子供を持つかどうかということも含め子供ができた時どんな風に育てていくのかといった価値観の違いは大きな問題になります彼はそこまで考えていなくてもそこに親や兄弟といったお互いの家族も関わってくることになるのでどんな家族がいて子供の頃どんな家庭で育ったか聞いておくと。 今後の参考になるでしょうあまりに育った環境がかけ離れている場合価値観をすり合わせることも必要になってきますもちろん全てが全く同じというわけにはいかないのである程度はお互い譲歩し合うことも必要ですがそれが本当に譲歩できることなのかどうかを見極めることもお互いのために必要かもしれませんね自分が育ってきた環境についてはお互い当たり前だと思っているので。 相手も当たり前だろうと思っていると、それが違っていて、こんなはずじゃなかった、なんてことも出てきます。冷静に考えられるうちに、お互いの考え方を聞いておくと良いでしょう。4. 宗教や思考品について。日本人は無宗教の人が多いです。それでも、中には熱心な宗教の信者の人もいますので、確認をしておきましょう。そんなこと大したことない、と思うかもしれませんが、 宗教を信仰しているかどうかは聞いておいた方が良いです。宗教によっては熱心な信者だった場合、後々困ったことになるかもしれません。また、タバコやお酒、好きな食べ物や嫌いな食べ物、ブランドなど嗜好品についても事前に知っておくと参考になります。付き合い出したらどんな生活になるのかイメージできるので聞いておきましょう。もし、彼の嗜好品が自分と合わず我慢できない場合は、 付き合うかどうか一度立ち止まって考えてみると良いかもしれませんどんなに良い人に見えても自分の価値観を曲げてまで一緒にいる選択をするのは苦しいですし長く一緒にいたいならお互いの思考が合う人の方が居心地が良いと思います510年後の未来どうなっていたいか確実な将来計画ではないにせよなんとなく未来どうなっていたらいいかは考えていますよねそれは相手にとっても同じですもちろん 出会った人の生活スタイルに合わせて変更することもあるかもしれませんが将来像があまりかけ離れている場合長く付き合うのは難しいかもしれません例えば海外をあちこち飛び回って活躍したいという将来像を持っている人だったとしたらいつかは田舎で自給自足に近い自然に親しむ生活を望んでいる人と一緒に生きることは難しいですはじめは好感が持てても 自分自身が実際その生活になるとしたらと考えてみましょう彼の描いている10年後の将来像をイメージした時に自分がそこにいて心地よいかどうかその未来が自分の描いているイメージとどのくらい一致しているのかをシミュレーションしてみましょう長く付き合ってからやっぱり一緒には暮らせないってなったとしたら取り返すことのできない大切な時間をお互いに失ってしまうことになりますまとめ どんな人と付き合うかの前に自分がどんな恋愛をしたいかその状態を強くイメージしてみましょう朝起きてから眠るまでどんな一日を過ごしたいのかどんなことを大事にしていてどんなことが嫌なのかちょっと贅沢かなーっていうくらい欲張って未来に臨む心地よい状態をイメージしてみるのです。そして自分の将来像が描けたならその将来像をいろんな人に伝えてみると良いかもしれません。 そうして伝えた自分の望みに共感する人物が現れたら素敵ですよね友達や知り合いの知り合いからあなたの夢を叶えてくれる人物を紹介されるかもしれませんそうして出会った彼ならばうまくいく可能性がかなり高いですそしてそんな人に出会えたなら彼の抱いている将来像や価値観を聞いてみて自分の価値観と一致しているかどうかを考えてみるこのプロセスが必要です 恋愛もコミュニケーションの一つですからある程度相手に合わせることも必要ですその上で譲れないポイントは我慢しない方が良いです無理をしないでお互いの価値観を認め合える人に出会えたらきっと幸せになれるでしょう参考になったという人はぜひ高評価コメントをしてくれたら嬉しいですこのチャンネルではこういった人間関係で起こる問題などを中心に取り上げて